라아으아으これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください や減ったん裁判長3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですもう身元は分かりましたかはあ、何を急に 何の話ですかわかりません<笑><笑>まだでしょうねではどうか神奈川県警に知らせてあげてくださいその死体の主は神子柴弘と言います彼は4年前私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です それが何の罪にも問われず、ずーっと、脳々としていたんですから。法なんてものは、全くの役立たずだ。息子の仇それで、誰か人を使って復讐したってことか。ですから、八神さん。今回調査をお願いしたいのは、三越場殺害の真相についてです。 人はピゴッエハラさん待ってください三越葉弘の死に際はとてもむごたらしいものでした恐怖と苦痛の中で殺され遺体は腐るまで放置されていました大変結構だうん、えー あん御子柴弘って例の大学生殺しを調べてんだってハンピン・リュウマンに襲われたのもそのせいだったんだろ御子柴んの件には関わらない方がいいってこれを渡すように言われましたこれ御子柴ですか殺人動画だ御子柴が殺された時の動画がネットに出回りだしたって知らせがあった<笑> 미드러진정의가난 <놀람> 새로운희생자소나울소다로수극에의해밝혀지는中には気をつけん 痛めつけても意識はしっかり持たせる恐怖って意識をな自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんですなのに私には何もできなかった杉浦<笑>狙うなら俺を狙えよお前に何ができんだ平坊達 礼を引けお前のためにも言ってんだ私はあの日起きた痴漢と殺人を二つで一つの事件として見直したいんです一つずつやっつけていこうか海藤さん文句なしの真実を突きつけてさハキョリ ン, ンリンガウォーニング やっていることは正しいだからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない彼女はもう声を上げることもできねえんだぞそこから目そらして何が正義だロス・トゥ・チョージモン審判バッチアレンギ